みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はスラム奏法を使ってアイボンチューバックという曲を弾いて楽しんでいこうかなと思います。まあ、以前僕がそのブロードしたのアイボンチューバックの演奏動画の解説という感じなんですけれども、ちょっくら難易度は高めなんですが、できるのとすごく面白いので、ぜひこの動画を参考にして一緒に遊んでみてくださいませ。スラム奏法を楽しんでみてくださいませということでございます。イエスでは 手順がすごい細かいので、また4本くらいに動画を分けたいんですけれども、1本目のこの動画ではイントロの部分を練習していってみましょう。どの部分かといいますと、この部分です。ちょっと演奏してみます。 やってみましょうか。ちょっとギターを構えていただいて、一緒に弾いてみましょう。まずコードが出てきます。えー、と5フレット制覇の A コードですね。6弦から577655というフォーム。6弦から577655というフォームです。それで、これを弾いたら、えーと、ラのオクターブを弾いていきます。人差し指が4弦の7フレット。4弦の7フレットと小指が 2弦の10フレット。それで、残っている指をうまく使って、ちゃんとミュートしてあげて、<音楽>全部弾いてもこのラノンとしか出ないようにしてあげると。<音楽>こういうオクターブのフォーム、あんまり慣れてないぜという方は<音楽>、オクターブについての動画もありますので、そちらを参考にしてみてくださいませ。全部弾いてもこのラノンとしか出ない。これが理想でございます。うん、もう一回。A コードを弾いたら、<音楽>ラノオクターブに。 それで、その次、C シャープというコードを弾きます。5弦から、4、6、6というフォーム。4、6、6。それで、これを弾いたら、その隣に1個ずらして、D コードを弾きます。それで、またラのオクターブに行くと。この2小節をゆっくりちょっとやってみますと、 こんな感じです。で、その後またオクターブが登場するんですけれども、人差し指が5弦の4フレットと、小指が3弦の6フレット。このオクターブですね。これをえっつっと入れて、引いてスライド。で、つを1つ入れて、アップで。 このレのオクターブを弾いて、スライドをして、アップで「つ」を入れると。こんな手順になっております。こんな感じ。カラーピッキングとか、カッティングとかがあまり得意じゃない人は、この辺の手順がすごく難しいかと思うんですが、ちょっと頑張って練習をしてみてくださいませ。もう一回ちょっと2小節、ゆっくりやってみます。 それで、その後の小節はコードが登場します。<音楽>こんな感じです、えー。行ってみましょう。まず最初が f シャープマイナブ7ですね。5弦から9、7、9、10という感じです。9、7、9、10。それで、その次が A 音、C‐‐。シャープ。A 音、C‐‐。シャープ。5弦から4、7、 4765。それで、その次が D コード。5弦から5777。それで、また次は A コードに行くと、5フレット制覇の577655という感じですね。これを4つもう一回つなげると、F シャープマイナスです。A 音下シャープ。D、A となります。 それで、その続きもちょっくら行ってみると、Bm7 ス、えー。中指でこの6弦の7フレットを押さえて、で、5弦は鳴らさない。この中指の中がうま く, つくうまく使って、中指の中をうまく使ってミュートってことですね。それで、薬指で777を弾いてあげると、7×777 という感じです。それで、その次は E9 ス。5弦から。 7、6 7、7、7、7という感じです。で、また A コードに戻る。これが後半2小節のコードです。こんな感じ。ちょっとゆっくりやってみます。最初は A コードから。 それで、この手順がうまくできるようになってきたら、実際にこのスラム奏法を取り入れながら弾いていきます。イントロのところは、このバスドラムの音、これを四分音符で鳴らしながら弾いていくんですが、ちょっとその前に準備運動といいますか、ちょっとこの動きを確認してみましょうか。手首をこのドスンと落としますよね。でそれをやりながら、つク、つク、つク、つク、つク、つク。 ちょっとこれができないと、触れずにはなかなかチャレンジできないかなと思います。まず、これをトライしてみて、マスターしてみてくださいませ。ドンとともにダウンストロークをして、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、という感じで続けていきます。ダウン、アップの動作は人差し指だけでもいいですし、4本指全部使ってもいいですし、 本当にこの辺はお好きなパターンでやってみてくださいませ。僕はダウンストロークはこの真ん中の2本でやることが多くて、アップストロークは人差し指でやることが多いかなという感じです。2本、人差し指、2本、人差し指と。 でも、これは手の形とかにそのギターのボディサイズとか、あと体格とかでいろいろや り, 方やりやすいやり方が変わってくると思うので、まあ、その辺は皆さんでやり方を見つけていただければなと思います。それで、実際にその左手のコードとかオクターブとかを合わせて、こんな感じに仕上げていきます。また、ちょっとゆっくりやってみます。 なそれで、これを早くうまく弾くと、冒頭でやったみたいな響きになるんですけれども、<音楽>最初はやっぱり手順もすごいややこしいですし、左手もたくさん動かさなきゃいけないので、ちょっとメモとかを取ったりとかしながら、手順をしっかり理解して、<音楽>何度も繰り返し練習して<音楽>、早く弾けるように、インテンポで弾けるように練習をしてみてくださいませ。そんな感じでしょうか。ちょっと最後にもう一回ぐらいゆっくりやってみましょうか。叩きながらゆっくりやってみます。 次の2本目の動画では、その次のみたいなところもやってみようかなと思いますので、うまくこの最初のパターンができたら、1本目の動画がうまくマスターできたら、2本目のほうに進んでみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。<笑>